まずです、ね、でこの治療科というふうなんですね、まあ、この仕事は結局、患者さんにどう思われるのかって、ここがもう勝負なんですね、で患者さんに通ってもらうんですよ、自費でやるなら高単価の施術で、例えばうちでやるなら8000とか1万2000とか、2万とか3万とか。 で僕自身で言うとあの100万円とか200万円とか治療の代金をもらったりしますもっと高ければ1000万円とかもらったことあります社長さんと か, からで何を買ってもらってるのかっていったらこれマーケティングの技術でもないしリピートトークでもなくて技術を買ってもらってるんですね、はい、で技術が良かったらどうなっていくかなんですけれどもまずですねこれ治療意見の最終的な安定って何なのかっていったらこれまあ後でしゃべりますけどファンを作ることなんですよ 結局だから予約表を見れば、まあ、どれぐらい、ね、あの患者さんが来てて、えー、どれぐらいの売上が上がるか分かっていく形になっていくるんですけど結局その初回来てそれでやめるとか6回来てやめます10回来てやめますっていう形にするんじゃなくて2年とか3年とかずーっと通ってくれるようなファンになってくれるお客さんを想像することを意識して新規集客できるかどうかなんですね。 ファンになろうと思ったときに何なのかって言ったら、まあ、最終的にはですね、あのー、やっぱこう、まあ、治ったとか改善したとかっていう風な経験を患者さんがすると一番ファンになるやつ、当然ですよ。ここでで今まで まあ、全然いろんな整形外科とかトリンクリニック鍼灸院整骨院行ってきたけどよくならなかったヘルニアによる足のしびれがここの先生の言われる通りにやって通ったらよくなったっていう状態ですよねでこれがなったらまずファンになってくれますしあともう一つはですねあの要は自分自身にですね自信が持てるんですねで自信が持てるんですこれすごく大事で ままあはっきり言いますようちのマーケティングの仕方とリピートの仕方とやってもらったらすぐ新規集まってすぐお客さん買ってくれるんですよ最初の6回とか10回これ間違いないです自信ありますそれがなかったら我々この商品提供できないですからねでそうなった時に一番つらいのが回数券を買ってくれるけど良くならないということです一番つらいのは私のところ買ってくれれば良くなりますよってことを自分で言っておきながら それが嘘にななってしまう状況なんですねこれが一番つらいそして悲しいから実際月賞100万200万とか言ってるいろんな人たくさん見てきたんですけど正直な話売り上げさえ上がれば直らなくてもいいじゃんって考え方も大丈夫なんですこの業界でいそうやってああの表に出てこないんですねここがねあのー まあ、経営とこの技術を両立させるところの難しさなんですけれどもやってみると分かるんですよあの最初に例えばね初回に10万円ぐらいする会社に買ってもらうのが大体もう言ったら10人と言えばけで100万とか出るわけなんですでそこで最初にお金を納めてもらってそこから買ってもらうっていうモデルをうちら作ったりとかねしてお伝えしてるんですけれども そ, うそれでですね8回目9回目なっていってですね全然良くならないんですね。 なっっていった時の、まあ、自分自身がですね、そこで問われるんですね、治療家なのか、営業マンなのかで、営業マンとしてのスキル叩き込みますけど、塾来てもらったら、けどやっぱり、治療家としての心を忘れてしまうと、結局ファンにならないんですね、お客さんが。ああ、この人、最終わって言わはって、ああ、解析やるのら監督一生懸命やらはるけど、よく習うことに関しては、どんどんどんどんなんか、欲がなくなっていったら、諦めていったなってことがすぐ伝わってくるんです。 っていう風になっていくと結局最終的に皆さんが待ち望んだです、ねえー、安定とかですね、安心ですよねこういったものは一生はやられないですなぜなら自分自身で技術に自信が持てててそれが実際に通うことによって良くなっていったっていう風なそのベクトル上に自分が位置してないのであれば患者さんは最終的に帰ってくれませんそして マンションの一とが狭い1対1でやってるときにあこの先で自信ないんやなってすぐ伝わりますでその裏にはリピートトークとか、ね、トークスクリプトとかねそういうことじゃなくて根本的に技術に関してやり込んできたかもしくはやり込もうとしているベクトルに乗ってるのかこれがないならどんなに頑張っても最終的に治療院系で列車100万とか打って安定とか安心は作ることが ででききませんんよとということを何年も見てきたんですねなので結局いろいろ地域の集客 の, の仕方とかですね、えー、リピートの取り方とかもう何人にも何人にも教えてきましたなんですけど安定すると安心感が得られないとでファンがやってくれないと最終的にどこが分かりにらかゃったんかなって思ってみると結局だから技術を高め続けるベクトルから落ちちゃった人もしくは最初に紹介に回数券で売れれば それでいいやみたいになっちゃうと、それけ書くとが出ちゃうと。けど、それに、えー、ならないようにしないといけないわけなんですね。なので、皆さんにぜひやっていただきたいことは何なのかというと、今すぐです、ね、絶対に直せる技術は手に入りません。今日聞いても絶対無理です。なんですけれども、これから独立開業するのであれば、患者さんを相手にしてビジネス、事業やっていくのであれば、 絶対に技術を高め続けるというベクトルから落ちないでくださいここだけ今日覚 え, て覚えて帰ってもらいたいですでこので技術を上げ続けるというふうなことを一人の患者さんに真摯で向き合っていって一生量をまず大事にするということですねこれをやりきる延長線上にマーケティングとかリピートチラシとかホームページが乗れば最強になります何 な, なら3ヶ月で中継卒業ですめっちゃ一瞬でおります 理由は、ファンの人が治療院経営をやめさせてくれなくなります、次はで。私自身もそうでした。自分自身に改良して思ったこと、あの今はもいろんな医療機関で顧問として入らせてもらってるので、あんまりです生態院に見ることはしてないんです、正直言って。やってないんですけど、辞めるとき、14、15人か ら, ったら見たんですけど、全員が辞めんといてくれっていうので、むちゃくちゃ抗議になりました。誰がじゃあ、あの私の体に面倒見てくれへんとかね、あなたじゃないと嫌だっていう状態に今。 なていですその裏には何があったのかというと、まあ、もちろんですけれども自分自身技術に自信が持てるように磨き続けてきたことそしてそれをその技術を広告とかリピートトークに載せて喋った生きた歩んだこういうことですでここが本当にうまくいく真実の治療院になるか上辺だけのテクニック度で治療になるか運での3 0になわけです なん私、世の中身を見渡してみると、まだ試合のやり方とかリピートのところ、いっぱい出てるじゃないですか、売り上げがどうのこうのっ出てますけど、つい人多いですよ、はっきり言いますけど、売り上げじゃあ2300万出ましたってなったとしても、蓋を開けてみて、や御かけるとです、ね、ああ、今日この人来るんやっていうので嫌になるんですね、自分が。なぜなら、このです、ね、技術を高め続けるという、自信を持ってやり続けているベきことから落ちちゃって、営業マンの顔だけで何とかしちゃったっていう人に。 なっってしままた、まあ、そんな末路悲しい末路が待ってるわけなんですよっいうことが私の冒頭、え ー, ボードで話をさせていただきたいこと伝えたいことなんですねなのであのこれから独立会議しましょう準備してる方あの一言で言ってうちにどうの違う何なのかって言ったらにしか教えるつもりないんでで、すよで。僕自身どんな授業でも立ち上げる自信ありますよマーケティングのことむちゃくちゃ勉強してるんでどうやったら戻れるか知ってますもんね それをずっと何でも何でも起業する前からやってきましたし、ああいう脳科学だったりとか心理学に基づいて、それを広告に載せて、どういう媒体でどういうことを や, やれば、どんな反応が取れて、どうのもので、人生の設計者で 何, 何十回、何十回も授業を立ち上げましたし、あとは何百回もそういうふうな思考プロセスを繰り返してきているわけなので、できます。けど、やりたくないんですね、別に他の授業なんで病院とか入って ドクターという仕事をする形にまあ事業展開をどんどんどんしていえてるのかっていったら簡単ですよ僕自身が治療家だったんですよ、まあ、そして究極的には難病の患者さんを良くする、うん、そしてこのコンサルティングの事業部とかお客さんにはそういうふうな志を持ってる人にこれを伝えたいしこれからそういうことを伝える場にしたいそういう考え方をまあ共有できる場にしたいっていうことが 変いろんな形でやろうとしましたけれども今が一番シックルクという形になっております、はい、ですので冒頭では、まあ、あのうちのまあ理念というかねどういう形で皆さん、まあ、これからね独立開業するってことは人生の中での一番大きな決断ですからその中で幸自分自身も幸せになって患者さん自身も幸せになって そこに売り上げが出てきてね、自由な時間が出てきて、家族の笑顔が出てきて、そうなっていくための一番根、ね、っこの部分は、技術を高め続けるんだ、自分は治療家なんだっていう心を据え続けることですね。ここ皆さん、本当に、まあ、今からチラシとか、ね、リピート話していきますけれども、忘れないでほしいです。そしてまあ今日、塾、そういうの案内しますけど、うちの塾はそういうところです。治療家。 もしくは人の体とか健康を通じてやる人に医療の真実を教えることですねどうやったら人の体に治るのかっていうものを十分追求してもらいながらそれを絶対に競合に負けない集客の仕方とリピートの方を皆さんにひたすら練習してもらって経営者になってもらうその経営者の根っこにはこのですね自分は治療家なんだ技術の 追求するということは一生やっていくことなんだってことが絶対忘れちゃいけないんだということが前提の上で今日はね話をやっていきます。